のめあお母様亡くなられたかと。 急ぎ戻ったぞ久しいなユリお疲れのようで飯の支度を飯は結構だ猛虎勢が村を通ったはずだが変わりはないか毒<笑>が来たのに私が追い払いました父上の鎧を取りに戻った 駒舘ではお使いにならなかったのにあれからいろいろとあってな鎧は隠しております<音声><音声>さあこちらよ<音声><音声>体が重い 愛知に取ってこさせましょう墓地にいるはずですそこで何を土をならし独創の世話をさせています毒は良いネズミ除けになるのですよ一人ではないのだな志村様はご送検でああ猛虎に捕らえられていたがお救いいたした、はああどなたか他に手を貸す者はおるぞ 殿だまあ幼き頃からおのこと稽古していましたからね<笑>いつか司祭を聞かせてくれ政子様だけですか他には石川先生ももう何年もぶさたしております相変わらず尊大なお振る舞いなのですかああいまだになだが弓の腕は別格だご本人もいろんないかと 坂井様、お戻りで急ぎなのだユリの世話をしてくれておるそうだな世話されてるのはこちらの方です太一や鎧を持ってきておくれ頼む俺は墓に参ろう 後解いて善を組みたる在りし日に我の身一人残りおるなり。 手を貸さんか。 どうした い, いえただめまいがしただけ今若様がてっきり出てこい卑怯者め中へ入れ<笑> はないかあ島の民よ、また槍川が面倒なことに槍川の反乱は二昔も前あやつらは猛虎の手下だそうでしょうともあのような戦いぶりまこと恐ろしい<笑>休ませてください湖のキへ参ろうええぜひ 毒草を育てていると言ったなネズミよけでございます量を増やせば人も殺せるか人に使うなどどうなのだ強力な毒はひどいものですうん。ああ殿はあ、しばし座りましょう 猛子ののと戦った堺が言おうか使える手だては使わねばこれ以上の犠牲は払えぬ孟子が若まを変えたのですねこの世が変わったのだ母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草 食べさせせねばなりませんがいかにして毒を盛るのです吹き針を使から国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だどうだ百合良き心を失われますがもちろんだお生まれになる前から仕えてきた身です 断れましょうかまずは筒の素材がいるなああそれならば川下の辻に足が生えていました昔足を束ねて小さな船を作りましたね竜蔵となひもすがら壇の裏の戦ごっこをしておったご用心あそこにはもうこの野営がありますゆえ案ずるな足を取ってすぐに戻る ここ頑張れねえけどな。<タッ> ん, ん<笑>ふっふきやすそうだユリに届けよう<笑><ん><笑>よしかげ。 上げさあっ お一人で<笑><笑>ユリ殿のことを思い出しておりました。 俺は忘れたいのなりの情があったのですよもうよいだろう吹き筒と針がそろったあとは毒だけだ<笑>では参りましょうこちらへどう薬草を育てるために作った小さな野営があります 独も獅子 を, も殺す強さですを殺せる強さにしてくれ<笑>若様と遠出できるとは。 馬の乗り方を教えてくれたな<笑>あの子馬で赤<笑>様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。 ハ<笑>どうしたのだ若様はここで志村様をあやめかけたのですよ何確か3つか4つの頃志村様が木立ちの扱い方を教えてくださっていたのに若様は町々に夢中で思い出した叔父上の目を打ったのであったな<笑>志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました 上が笑ったとはなお母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよこちらです「御座とたき火」野宿するのか<笑>いろんな薬草を探す時だけですでは毒草を集めましょう休んでおれ 母上はきれいに飾ってくださったなそれで十分。 こちらへお持ちください待たせたな い, いえまず種を抜き取り身を砕きのり状にしたら針を浸します効き目は強いのか納得いただけるかとできました 道であってるのかばさんの野営がこの辺りにあるんだよ若さ誰か来ますそこに俺毒の効き目を確かめるかあの侍わしらの仲間を殺し回ってるあいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるなもう近いか方角を調べてみるこのどこかだ急げ逃がすわけにはいかん 怪我はありませんか安ずるな始末はつけた、はあ、若様は成人でいらっしゃいましたね俺もたまに忘れるそろそろ屋敷に戻ろうその前にこの場所を片付けましょうあまり無理をするでないぞまあ子供扱いとは老体のできることは心得てます 他のの毒も作れるのか全く落ち着きのないお方もう一つございます混乱と怒りを起こす毒がしかし素材は何だったでしょう思い出してくれ役に立ちそうだ